今日はよろしくお願いしま す, しますベテランキャンパーのシャドウくん えー、大学の同期ですこれ何ですかこれはスノーピークのランドロックです何ですかそれ<笑>テントの名前やシリーズ、えー、一番イケてるテントらしいよいいね赤鍋<笑><笑>くんですえ赤鍋くん でですねめっちゃカーンおかうすごいあれがテント 具体的指示ちょうだい広げてはいどうやってスノーピークのテントってここに色のついたシールがあるんやけどこの緑はここの緑なるほどねこうしますよとま こ, こさテントってやっぱピンとしたほうがかっこいいから一箇所を決めて こんな奥まで入れるんだちょっとい持ってこれ<笑>多すぎて<笑><笑><笑><笑>ちゃんと聞いてぴ<笑>ーんとしてるかっこいいんだね京都くんこれあと何するんですかそしたらパーツ貼った り, ったりあの寝室、はい、あ, あ 次はいいですか、タープ張ってます。 どうですか、手が。楽しい。<笑>普通にインテリアとしてのあっても、おしゃれじない。いいよね。<笑><笑>ちょっと引いてきてるから。え、これ全部。グリップ、俺が変えてるから。これスノーピークのやつを全部。 毛の部分を全部切り外して全部取りて、えー、なんということでしょう、うん、これスティックターボうぅ今何やってるのこれでまあプレヒートってこジェネレーターを温める引きやすくするかな閉まるよね 多,、まあ、多少掛けてたも大丈夫三本出しておいけるい。 今だなんか漏れだっすよ<笑><笑>う〜う〜<笑><そ>う〜<笑>う〜んんあ満足じゃあ俺いただくよ。 18度18度<笑><笑>いいね。いいね ああああ、んんんんんま使いいすぎててても、もれう持ってん、うん、んぐらいここ、うんいいね、<笑><それ><笑>ととりえずななじゃーにバニングして<笑><笑>そこんとこ頼んだ。 したから大丈夫ってこれして飲み<笑>これは何を作るんですこれ豚汁キノコに油吸わせるのがコツですいい音 これは何を持ってるんですこれは牛肩ロース、ステーキ、ガーリック、ペッパーどう見るいいでもさ、すっごい爆発しないか怖ら、ね、<笑>怖いよね。あげてみて、フライパンいいっすねこれでいきましょういやもうなんかすごいじゃん、それ何これ、怖いようわー<笑><笑> これは何がでできるのの豆豆腐、うん、マーボー豆腐だけど角切りの肉す、えー、れでは的には気にる気がる初めておいソタロさん何食べてるんですかマーボー豆腐 もうしかさ。お<笑>いしいよし君が作ってくれました。いいですね。とってもおいしいですね。あえてお肉を角刈り角刈り角切り角切りのお肉を使ってくれたんです。おいしいね。あんまり。 られる慣れてねえな<笑><笑>台本必須だなさてお前お水をくみに行きますまだあと20秒ゴールますまあまあ避けるそうねあと20秒あと20秒でゴールってことはこっち向きいいんでしょそうだよだからだいぶ避けるんか1キロぐらいですか <笑>テントを設営してから組んでくむず い, い, い, い, い,、うん、い, いよ。これうんすげー